日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演前にまず腹ごしらえということでセブンイレブンで販売されていたなんかポケモンおにモンスターボールおにぎりやはじめとしておにぎりいろいろやカップデリーさらにチョリソー冷凍ピザちょっと中身に今温めてみますよ金の角煮などあとスイーツもいろいろ食べていきたいと 思いまーす<笑>。いやー、20年ぶりの冒険ということで、あって、何が20年ぶりなのかって言いますと、多分ゲーム実況チャンネルの方では先に上げてる、あるいは、俺と動画と同じ日には上げると思うのですが、ポケモンの最新作、やろうかな、どうかなって迷ってたんですけど、自分が配信を見せてもら出てるとある配信者にから一緒にやりましょうよと言われたので、 20年ぶりに復帰することにしましたですがその前にちょっと腹ごしらえかなということで今回いろいろ買って食べていきたいと思いますセブンイレブンでクーポンとか結構残ってたんですよねでは今回数が多いので一つ一つの感想を言ってる余裕はちょっとないかなと思いますね最後には特に美味しかったものをピックアップして紹介したいと思いますそれではまずこちらの お野菜大事にしようことねカップデリーほうれん草のごま和えから食べていきたいと思いまーすでは<笑>おーごまが香って香ばしいいただきまーす私たちでしっかり腹ごしらえして冒険に備えて20年ぶりの冒険あなたはどんな気持ちでやるの そうです、ね、<笑>うーんそこまで難しく構えたくはないのですがいろいろと違っているみたいなのでマスターデュエルみたいなカルチャーショックを受けてそれでゲーム本編がなんてことのないようにだけはしたいと思いますうんでもやっぱり楽しみではありますねあとセブンイレブンで腹ごしらえすると何かボーナスがもらえるということでもあるのでそれを狙ってのことでもありますだけどしっかり お料理は味合わせていただきますよって思ったけどこれ結構お腹にたまるなブへえやっぱ一気にやるもんじゃなかったかもしれないとちょっと公開気味大丈夫かな最先ごちそうさまでしたいやーおにぎりこんなにお腹にたまるとは思いませんでしたねなので途中かなりスローペースになってましたやれやれ いっぱい食べると美味しくていいんですけど種類も考え物ですね次からご飯系はもう少し控えるようにしないとまあこんなに食うやつにどこにいるんだって突っ込まれそうですけどねうーんちょっとすみませんけれども美味しかったですうん遠足のお供であるおにぎりだけど食べすぎると動けなくなるかもしれませんねなんてそんなに食べないかとまあ お, いおにぎりについての感想はこの辺にしておくとして、まあ、何が美味しかったかと言いますと、まあ、最初はまずこれですね金のマルゲリータトマトの酸味がかなり強くてカリッとした生地とともによく合っていて美味しかったちょっと前にピザハットでなんか500円ピザというの で, でそちらのチーズを楽しめたんですけどこちらのセブン7ムの冷凍ピザはかなりトマトを の味を楽しむことができるピザでしたね、うん、解凍した後にオーブントースターに焼く若干手間はかかりますがそれだけの価値はあると思いますおまけにカロリーも意外と低いんですよねう ん, なんでなんだろう次はうんどれかなえー、っとこちらの宇治抹茶のわらもち わらびもちもち巻き宇治抹茶のわらび餅ですね中にあんこ宇治抹茶わらび餅クリームが入っていて弾力のあるもちっとした食感の生地がそれを包んでいますもちもちした食感がお好きなのであればぜひ食べてみてほしいですね結構弾力のあるパンケーキで包んでいるような印象です後にそして お, おにぎりの中で一番おいしかったのはこちらのあの黄色いハ イ, あらあらハイパーボールかなをイメージしたような 濃厚豚骨ご飯と半熟煮卵もやっぱり豚骨が入っているので煮卵は煮<笑>物入ってるもも合わさてご飯なんですけどラーメンにかなり近い味がしましたうんででおまけにマヨネーズも入ってますねでただもう一つのこちらの炙り上げソーセージのおむすびも思ったんですがなんかポケモンとコラボしてる割にはマヨネーズが入っていることやそれに胡椒もまぶされることまであまりよっちっ あまりお子様向けのおにぎりではないです。結構ボリュームもあって、食べ応えはあるんですけど、反対り食べづらいと思います。なんだろうな<笑>え結構初代から年月経てるんで、大人のポケモンファンもこれでもう一度プレイしてみてはいかがですかというセブンイレブンとのコラボメッセージなのでしょうか。なんとなくそんな風に勘繰ってしまいました。<笑>ですが、やっぱり美味しくて良かったです。というわけで、今回はかなり種類が多かったので、まあ、途中の字幕で全部 表示しましまたけど改めてここでも表示しますね何を食べたのかは<笑>抜け漏れがあったらごめんなさいなので今回は今揚げた3つピザ和餅巻き宇治抹茶わらび餅とんこつご飯半熟に卵おむすびの3つを代表としてご点度させていただきますご視聴ありがとうございました